こんにちはチリです今回はゲームエミュレーター「バトセラ」の続報ですご要望が多かったのと12月にバージョンアップがありましたのでエミュレーターが初めての方でも分かるようバトセラが動くまでを解説しますはじめにお断りしておきますがゲームについては思いの強い人から無関心な人まで興味の幅が広いんです 価値観の違いで、それはそうじゃないだろうと思っても、人それぞれ多様なんだと寛容に受け止めてください。まず準備するもの。SD カードは 32GB 以上。できれば 64GB を用意してください。Amazon でもクラス10、スピードクラス U1 で1000円程度です。スピードクラスは U1 で十分。U3 は ラズパイでは宝の持ち腐れですゲームコントローラーは気に入ったものをご用意くださいこれから買われる方は十字キータイプよりジョイスティック付きのものがいいと思います有線でもいいですが無線の場合は Bluetooth タイプは避けましょう基本的に消耗品ですので高価なものは要りません 飽きたら買い替えればいいしその方が楽しい購入の前に一言メガドライブやサターンはコントローラーのボタン数が多いのでセガをメインにとお考えならコントローラーによってはうまく動作できないゲームがありますセガのマニアは仕様を確認してコントローラーを選んでください 画面の URL からラズベリーパイ 4B を選んでバトセラのイメージをダウンロードラズベリーパイイメージャーかエッチャーで SD に焼いてラズベリーパイに挿してくださいバトセラを起動すると BGM が鳴って画面の表示になりコントローラーのキーアサインが促されます 画面の指示通りにボタンを割り当てますが最後のホットキーが大事でゲーム終了ボタンになります私は L2 ボタンに割り当てていますスタートボタンでメインメニューを表示しますともかくうるさい b g m を止めましょうサウンドセッティングスでフロントエンドミュージックをオフに ゲーム音量も少し下げておきましょうコーディメディアセンターは触らないようにシステムセッティングスでランゲージをジャパニーズにしますオーバークロックもターボで最高速にゲーム設定では2つ機能をご紹介ゲームリストを更新 これは高頻度で使うと思います。ゲームを追加したり画像をスクレープした時更新するとすぐ反映されます不足 BIOS の表示ではコンソールごとに不足している BIOS ファイル名が表示されます一度必要なものを入れてしまえばもう見ることはないですけどねコントローラー設定で コントロールボタンの再設定ができます Bluetooth もサポートされていますが試してないので分かりません意味があるのか分かりませんがテーマ設定でリージョンを JP にしておきましたゲームコレクション設定で表示するシステムを指定できます コンソールごとに表示すす。るかかどうか指定します当たり前ですが少ない方が使いやすい私は最小限の表示にしましたこんな感じメイン画面に戻ってセレクトボタンでリスタートシャットダウンができますゲーム開始の基本操作はスタートボタンで 選択や確定は大体 AB ボタンですね。ゲーム終了はスタートホットキーまたはスタートセレクトの同時押しです。さて、ゲームの導入です。うまい利用方法としてはゲームコンソールの種類を限定することです。例えば家族と楽しむなら任天堂系とか格闘ゲーム系なら ソニー系といった具合ともかくシンプルにすることが大事全部のコンソールを試したいならそれなりの手間と時間がかかることを覚悟しましょうまたラズパイの性能限界もありますラズパイ4ではプレイステーション2は今も今後も無理任天堂64でもちょっときつい感じです ところでゲームコンソールごとではなく汎用エミュレーターというのはいかがでしょう MAME で, ではないですがまあお好きに呼んでください正式にはマルチプルアーケードマシンエミュレーターの略です昔ゲーセンなどにあったアーケードマシンのエミュレーターが起源ですが現在は汎用エミュレーターとして 多くの環境で利用可能になっています MAME を利用すると最 も, も簡単にゲームが始められます要はコンソールに関係なくいろんなゲームが動く環境なんです BIOS 不要 ROM だけですぐゲームが動きますし ROM を探し回ることもないまず MAME の導入から話をしていきます メリム用の ROM は画面のインターネットアーカイブサイトで紹介されていますワンストップで必要なものがすべて揃います 30GB ほどある上にちょっと遅いサイトなんですけどねここで紹介されている ROM セットではファイルが略名なので一目ではどんなゲームかわからず 同梱の XML でファイル名は確認できますが何せ4000を超える量なので勘に任せて遊んでみましょう ROM ファイルを ROMS フォルダー内の MAME2003 フォルダーに入れます画面はバトセラーを Mac にマウントしてコピーをしている様子です セラのメインメニューでゲームリストの更新を行うとホーム画面にメイムが表示されすぐにゲームを試せます大量のゲームなんですが全てがあなたの環境で動作する保証はありませんゲームによって動作しても音が出ない画面の一部が崩れるなどの問題もあります お手軽なんですがお気に入りのゲームが見つからない可能性はありますいろんなゲームに出会うという暇つぶしにはなりますがあとメイムの多くのゲームは最初にコインを入れないとスタートしませんセレクトボタンがコイン投入になりますやっぱり好きなゲームコンソールで好きなゲームをしたい。 そうですよね以前の動画でもご紹介しましたがこの場合コンソールごとに BIOS と ROM を用意しなければなりません BIOS は画面の GitHub サイトで紹介されています動作しない BIOS や入手できないものがあれば BIOS ファイル名で検索します BIOS もタッシュ種あって BIOS と ROM が不一致な場合ゲームが動作しません ROM はブラウザで探します PSP-ROM、SNS-ROM PSP SNS などでググれば多くの紹介サイトが見つかります紹介サイトでお好きな ROM を探しましょう メインメニューのゲーム設定で不足 BIOS を見てみると PSX の BIOS が6個必要のようです Mac でバトセラをマウントして BIOS や ROM を入れてみましょうご覧のように BIOS ファイルは BIOS フォルダーに入れます ROM ファイルを入れるのは ROMS フォルダー内の各コンソールフォルダーになりますここでは MAME フォルダー内の MAME2003 フォルダーに ROM を入れています複数のコンソールに ROM を入れて動作チェックをして正常動作を確認しました嬉しいニュースですが以前の動画で役立たずと言っていた スクレープが動作すするようになっています完全ではないんですが9割ぐらいは画像表示できるようになりました中には「画像違うだろう」というおちゃめなバグもありますがないよりまし操作はこんな感じですスクレープ元をザ・ゲーム DB に切り替えてスクレープ実行を選びます 以前スクレープが動作しなかったのはバトセラの問題ではなくフランスのスクリーンスクレーパーが登録を停止するとかアクセス制限したためでしたなおメイムやナオミでは画像がないことが多いようですパッケージがないからですかね 次の話題はまたまたアーケードゲーム機なんですがセガが開発したアーケード基板にナオミというのがありましたニューアーケードオペレーションマシンアイディアの略だそうですでナオミなんですがこれも大量にロムが出回っています前述のインターネットアーカイブサイトで ナオミ、ロムセットで検索してみてください。ナオミの利用には事前に BIOS をインストールします。ナオミを試した感想ですが、もともと課金ゲームばかりなので、全般に高画質でクオリティが高いんですが、ゲームによっては音が出ない、動かないなど、メインと同様の問題があります。 また専用ゲーム機由来なのでキーアサインの都合上手持ちのゲームコントローラーでは遊べないものもそれなりにありますナウミとは別にサミーが開発したアトミスウェイブというのもあるんですが今回はパスところで画面右下に時間表示があるんですがタイムゾーンが間違ってるので直しましょう SSH で接続するかボンジュールでマウントしてバトセラコンフを編集します両方やってみましょうターミナルを立ち上げて ssh root アットマークバトセラドットローカルで接続パスワードは Linux です nano スラッシュユーザーデータスラッシュシステムスラッシュバトセラコンフでファイルを開きます 中ほどのランゲージキーボードでシステムドットタイムゾーンをアジアスラッシュ東京に変更しますボンジュールでバトセラをマウントしていればシステムフォルダーのバトセラコンフを直接編集できます最後に今回検証用として作成した バトセラのコンソール構成と ROM の状況をご覧いただきます。 ご覧いただきありがとうございました2月の誕生石はアメジスト紫水晶です18世紀にポーランドの宝石商が商売として誕生石を考案しました2月といえばバレンタインデー1970年頃 商売としてチョコを送る習慣が生まれましたもう終わったけど恵方巻きも2月絶対商売目的考えてみれば2月はお金の季節なんですね日数少ないのに春夏秋冬季節に関係なくお金のない G でした ではまた次回。